「手も足も出せねえ動けねえ」「泥だらけで汗まみにれ」「転んだらまた立ち上がれ」 「デイズオ y ンファイア」「f ライ e オーダメタラ」「アドセークルチェラオー」「トのサ あのマリリンちゃんが悪の手先だったなんて。ビ ー, ーダマジン様は前回のショックで寝込んでしまったにゃ。仕方ないから前回のおさらいはこっちでやるのにゃ。うまくできるかにゃ。ヤマトたちの前に現れた親友のカイン。だが彼は賢い心を持つリーダーだったのにゃ。カインは新たなルビーダマンブラックマン。 しまたにお今こそ本当のことを話そうと思う。 ヤマトよお主はコバルトブレードに選ばれし者なのじゃぞあっ何やって開発したばかりのゼロシステムを奪われたわしは持てるすべての力を尽くして最後のマシンコバルトブレードを完成させたのじゃそれでコバルトブレードは野良人間だったヤマトのところにゼロシステムを奪ったものの正体はわしにもわからぬ。 ただ、ひつ確かなこと。それは、お主がコバルトブレードに選ばれし、誠のビーダーだということじゃ。わが選ばれたコバルトブレードに…。そうじゃ。誠のビーダーたるもの何があろうとくじけてはならぬ。せやけど、コバルトブレードはもうあかんのやろわしを誰と心得る世にビーマスターの名で知られるアルマダじゃぞコバルトブレードに変わるマシンは、 このわしが命に変えても作り出すじゃから、お主も元気を取り戻すのじゃうん…<笑>なんじゃ、その覇気の無さはそんなことでは、お主を選んだコバルトブレードが嘆き悲しむぞ分かってるけど、わいは今日までずっとコバルトブレードと一緒やったんや…それやのに…それやのに… まるでコバルトブレードのかたみでごじゃるコバルト ありがとう、コバルトブレード。ワイ、もっともっと強くなって、こんな悲しいことが二度と起こらんようにするって約束する。そやから、カンニング、コバルトブレード。これからもずっと一緒やで、コバルトブレード。ヤマト。よっしゃ、メソメソするのはここまでや。<笑>ヤマトが元気になった。よかった。 よーしそうと決まれば、残されたパーツを元に、新たなマシン開発を始めるぞ<笑>ああコバルトブレードが破壊されただなんて、これは有意識事態だわアババルそ、その声はアババル大狩猟マダビー様 偉大なーマーダビー様におかれましてはご機嫌麗しく私ばかりの挨拶など無用それよりも余が求めしコバルトブレードが破壊されたというはまことか は, はいカイン・マクダネルと名乗る謎の少年によってコバルトブレードは破壊されましてございます今後はいかが計らいましょう一切の手出しは無用ヨガ余が求めるがマシンにらぬ 山のごとく動かず自体を生還するが特策あの話が全然見えないんですけどそもそもマダビ様はなぜコバントブレードを欲したのでございます貴様ごときに語るは無用 よ, <笑>よいなアババよ今回は決して動きでないぞ分かったが は、わしがかねてから考えていた新しいビーダーマンその名もコバルトセイバーじゃコバルトセイバーはあーすげえかっこいいじゃねえかよ夢を見ただけで変身してるでございこのコバルトセイバーにはこれまで使われていたゼロシステムを進化させたゼロツーシステムが使われておる。ゼロツーシステムとは コマンドコアをカスタマイズ可能にした。新素体を中心としたシステムじゃ。せやけど、こいつを明日までに作り上げるなんて、ほんまにできるんやろか。心配するな。ヤマト俺たちだって力になるぜ。拙者も助太刀するでごじゃる。俺もやるぜ。みんな。<笑>やばお気に。<笑> に新たなるマシンコバルトセーバーの開発に乗り出したのだったちなみにわしもマリリンちゃん職から復活したのだった土地のあり早い、ね、のじゃ たくさん作って栄養をつけさせないのねみえさんってヤマトさんの本当のお母さんみたい本当のお母さんだよえっいつもそういう気持ちでいるってことよヤマトは今が正念場だもん母ちゃんだってできることなら何だってやっちゃう覚悟なんだから今夜はヤマトの大好物の特製サバイビ激ヤカレーにしよっかなやっぱり大変なんでしょうね たった一晩でマシンを作るのってそうみたいねでも私は信じていますきっとコバルトセイバーは完成するってコバルトセイバー あ, あなたは昨晩はご無礼ようやく全てのパーツが揃ったようだなよう作ったでたくさんあるよね 何故、お師匠様はこんなにもたくさんのパーツを作れと言われたのでごじゃろうか。パーツというものには相性があるからじゃ。このパーツの山から、たった一つのベストな選択をして初めて、最強のマシンが誕生するというわけじゃ。えー、どっこいっしっと。お師匠様、お疲れのご様子。えー、ちょっと無理をしたからの。えー、じゃが、そのかいあって、新型素体が完成したぞ。 これが新型素体そうじゃパワータイプのビーダーマンゼロツーわしはこの新型素体のコアにデルタコアと名付けたデルタコアんこのデルタコアを入れたビーダーマンゼロツーに外装パーツを装着すれば晴れてコバルトセーバーの完成となるわけやその通り朝までにこの山からパーツを選び出すのじゃ、うん 何したんババトラーさんたちがこっちに来るわ何やて今回の任務はあくまでコバルトブレードの破壊だったはずさよう目的を果たしたカイン殿はすでに帰国したでござるオイラたちも帰りたいよね所詮俺たちはカインに金で雇われた身だ任務が完了した以上戦う理由はない カイン様の目的はヤマトを絶望のどん底に叩き落とすことでしたしかし彼は新たなマシンを開発し絶望の淵から這い上がろうとしていますそんな彼らの悪あがきが許せないのです無論皆さんには私からファイトマネーをお支払いしますどうか心配なきよビーダマン 朝どもは、俺たちで食い止める <theory> やってやるぜヤマトは安心してコバルトセーバーを完成させるで、ごじゃるせやけど、向こうは四人、こっちは三人じゃ。これ、ヤマトわしの存在を忘れてもらっては困るなまだまだ若い者には負け…お師匠様しっかり…アホジジはゼロツーを作るんで、限界超えとるんやんかしかし… かのしてんの王は強敵じゃぞ私も戦います何やってダメだいくらィーラーとしての素質があっても今回は正式な試合じゃないんだ危険すぎる危険は承知の上よそれに私も自分にできることをやってみたいんですリエナちゃん心配いらぬ妹君の強さは一戦を交えた拙者が保証するでごじゃる 出たく行ってる暇はねえんだわ<笑>かった<笑>ありがとうお兄ちゃんこれで決まりだよマト、まあんたは一刻も早くコバルトセーバーを完成させるのよわかったわねよっしゃやったるでなんだりゃ、ーリャこれでは前に進めないでござる俺がどかそう 待て、うんうん、なんだ、貴様らん、ここから先へは一歩も通さんどうしても通りたいのなら、勝負でござるせー。来いああ、急がんと、あ, あちゃう、これもはまれへん、どれやこれかできたどっちゃい、こりゃ落ち着いて、ヤマト に扱ってはならんああせやけどもう時間がデルタコアは人間に例えるなら赤ん坊同然の生まれたてのホヤホヤじゃもっと優しく愛を込めてあつかうのじゃ愛お前にそんなことを言う資格があるのかい悔しいけど会いの言う通りや同じ悲劇を繰り返さんためにも愛を込めてマシンに切さなあかん 体中だというのにまるで落ち着いてやがる一体何を考えているんだ彼らは所詮は丹念で言いた い, いざ相手が現れたら目先の勝負に心を奪われてしまうこの戦いで必要なのは勝利ではない邪魔者の排除だ何あれが崩れたら大変じゃこじゃるバトラウジ、無茶は寄せ俺たちもただでは済まんぞ つなりどこにいる 待てろすぐ助けた俺たちばかりか仲間を巻き添えにしたのかとどめをさしてあげようと思いましたがやめておきましょうどうぞ二人を助けなさいおいツばめしばらくそのまま帰っ て, てくれ心配め、さるな手謝も忍びの端くれでござる 頼んだぞ<笑>勝負はまだついていないが待つのじゃヤマキコバルトセーバーはまだ完全ではない最後までパーツを選ぶのじゃ分かってるわいせやけどクレーたちを放っておけんのやそれに残るパーツは角だけやこれならなんとか戦えるはずやそれは違う すべてのパーツが完全に装着されていなければバランスが狂ってマシンは本当の性能を引き出すことができるのじゃそれやったら気力でカバーや このマシンはまだ未完成のようですがお前みたいなヘラチョコこれで十分やさてどうでしょ う, う, うあかんまるで思った通り入国権やっぱりじじいの言うてたことは正しかったんや 全ては会員様のためにせせるかやらせるかやもんかもうあんな悲しいことはたくさんやわいやお前は誓ったんやコバルトブレードにーもう二度とマシンを壊させへんってまことのビーダーになるって約束した 何が起きたんだ あ, あれってヤマトコバルトブレードお前もコバルトセイバーのパーツになってワイと一緒に戦ってくれるんか これこそコバルトセイバーにコバルトセイーバー あのきょうはほんとにきたのかな オ、ええ、俺はコバルト・セイバーと。 あ。 新しいビー玉かっこいいよねあれでねまたグレーんと戦うんだえヤマトの相手はリエナちゃんじゃないのえー、っと忘れちゃった<笑>もうブルちゃんったな次回勝ち抜け脅威の抗争バトルヤマトくん、グレーん、どっちも負けるなだったら勝負になんなんじゃない